市長さん朝だよ起きてパイロットの救助完了今度はヘリを追いかけなきゃアジトが前回みたいにジメジメした地下じゃなけりゃいけばな下水道で溺れそうになるなんてもうごめん被りたいよ